あまねの一歳の本気を見せてもらえたら。ひなだと違うところを。 お金がそのあと取る。<笑> なななんかかかかか天天才才とと言言ってなかっっっててたたえ顔顔芸が、すごいやな。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 当 て, る当てるよそう当てる当てる。るるるる私がががここっちだだわえ<笑>あああいいいいいろんんんなととしだしたたたぞ<笑>ははは当当当てる当てる当ててよおさ一緒ぐらいテンンショ高い誰があんたがあ <笑>て<笑>はいはいおはよう。おはよう。おはようございます。<笑>はいおはよう。<笑>はいおはよう。<笑>はいおはよう。<笑><笑> はい挨拶してきた。 回回転転って一一方、方方向しか回転でででききないいい、うん、最近両るんですよかなた<笑><笑>、まあ、6歳ぐらいの歳ぐらい の, のこと<笑> ちゃんんんと笛も分かってんねんなもちもちあーは〜はーいよし帰るーは い, ちるい や, いや〜